次に、シェルの制御機能、リダイレクションとパイプのお話をします。リダイレクションっていうのは、データの流れを切り替えるっていうのです。リリッではですね、それぞれのプログラム、まあ、プロセスですけども、プロセスは、プロセス化しますけども、標準入力、スタンダードインという、スタンダードインというチャンネルから、例えばキーボードから読み込んで、で、スタンダードアウト、 というチャンネルに、まあ、画面に見えますけれども、出力します。これが STD、こっちが STD アドレス。で、実はもう一つ、スタンダードエラーというチャンネルもあって、それは最初は画面に伝わってます。で、えー、これが普通の状態なんですけれども、でも、 出力をファイルに保存したいときに、あるいは入力があらかじめ用意されているので、ファイルから読ませたいときには、えーの、コマンドの、えー、後に、このファイルから入力。まあ、小なりファイル名というと、キーボードの代わりに、えー、このファイルから入力することができます。また、コマンド、代、えー、なり出力ファイルというと、えー、こっちに向かっているように矢印見えますね。 この出力ファイルに出力が出されます。また、この出力のダイナリーを2つにすると、今ある結果の後ろに追加することができます。まあ、えー、出力の方はやってみますので、ちょっとやってみましょうか。まず、デートっていうと、えー、このように、ひじが見えますよね。じゃあ、デート。 そうすると、えー、ファイルはいっぱいありますけど、この t っていうのができてます。で、キャットの t1 ができてます。で、もう一回、デイトを実行すると、うん、少し時間が、えー、10秒ぐらい経ちましたから、新しくなってます。じゃあ、もう一回あるんですけど、今度はこれを2つにすると、2行になりますね。 という一行もの後ろに追加したから、二つの行になった。そういうことです。入力についても同じように切り替えることができる。さて、ここで、じゃあ出力が分かったんだけど、このスタンダードエラーって何かというわけです。それはですね、例えば、デートのコマンドに xyz とかいうのを言うと、xyz っておかしいよ、えー。いうふうなエラーメッセージが出ます。 じゃあ、デートの T1 のえ、それはデートなんです。XYZ というエラーなものを否定して T1 を動かすとですね、出力のファイルではなくて、画面に XYZ が現れますよねあ。エラーメッセージが現れます。それはそうですよね。だって、これからたくさん計算をして何かしようと思ってファイルに取りました。でも、否定が間違っていた。 そのエラーですっていうその一行がファイルに入っていて、1時間ぐらい経ってもうできてるかなって言ってみたらエラーです。それはつまんないですよね。ですから、普通に出力リダイレクションをすると、これを使って、出力リダイレクションを使って、これを別のファイルに切り替えることができます。でも切り替えても、標準エラ出力は画面のままです。 そして、いつのプロセスとは、エラーメッセージは、スタンダードアウトじゃなくて、スタンダードエラーに出すようになってます。なので、えー、エラーメッセージは、その、リダイレクションでファイルに切り替えても、依然としてちゃんと画面に出るので、あ、パラメータは間違ってしまった、ということがわかるようになっているわけです。次に、パイプというのをします。で、上でこのプログラムこれ一個一個はプロセスなんですね。で、えー、だから、 スタンダードインもスタンダードアウトもスタンダードエラーも全部プロセスごとに接続、えー、先を持っています。で、制御ときます。そこで、シェルでは、うん、コマンド縦棒、コマンド縦棒、コマンドみたいに縦棒でつないでいっぱい並べることができるんですけども、この縦棒を使って複数のコマンドを区切ったときは、えー、あるプロセスのスタンダードアウトを次のプロセスのスタンダードインにつなげる。 ここからここに向かってデータを流すというのはこの縦棒の機能なんだね、うん。じゃあどういう場合に使うかというんですけども、えー、例えば今、うん、PS のマイナス大金 A というのは非常にいっぱいプレスがあって全部流れていってしまいましたね。これをじゃあ一画面に進みたいというときは PS マイナス A の結果を、うん マンと同じように、1画面ずつ見るプログラムをレスにと。で、レスを使うと、こう1画面ずつ、プロセス ID1 番から始まりますね。こうやって、どんどんどんどん見ていくことができますけれども、これはまだ先があるよという意味ですけど、まあ、これでやめたいと思う時ときは、レスは Q、ウッドやめまこういうふうに、縦棒、パイプラインの機能を使うことで、あるプログラムの出力を別のプログラムが処理する。今の場合は P.S. で出力したものを、レスが受け取って一画面ずつ表示する。ということができていたわけです。